動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。 ぜひ、この旅動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現場地は鳥取県高井港市の高井港駅。今ここに駅舎の画像を出しているんですけれども、1年前に YouTube で配信した家族で鳥取旅行編ではですね、まあなんと僕の父がですね、ガオシンバが突然失踪して撮影がストップしてしまうという、そんなハプニングがあった場所でもあるんですけれども、まあ今思えばとても懐かしいですね。話は変わりますが、なんでここでオープニングを撮っているかといいますと、そこに見えてるでしょうか 北タ列車でした。違反40系だと思うんですけど、ベースは。まあ、それでもう一つの YouTube チャンネル、バオシンフロントビューで、全面展望を配信できたらいいなと思ってたんですが、ちょっと適さない車両だったもので、断念して、そのまま沿線の風景をぼんやり眺めながら、ここまで来た感じではあります。そして今回はですね、前回、サンライズ・イズモで、故郷鳥取の米子市に至る鉄道旅行を見ていただいたんですけれども、その続きとして、まあ、去年、同じく家族で鳥取旅行編の一つの旅動画で、赤崎町、今で言う 琴浦町にある上徳赤崎店さん、鳥取県のご当地ラーメン、牛骨ラーメンを出しているラーメン店さんを紹介したんですが、僕はね、うっかり元祖なんて言っちゃったもんですから、地元鳥取の方から上徳赤崎店さんが元祖じゃないから、本当の元祖は米子市にあるマスミさんですよってご指摘いただきましたので、改めて僕の故郷の味、牛骨ラーメンの原点を味わう旅をしてみたいなと思ったんです。精一杯頑張ってレポートしますんで、最後までご覧ください。ここで家族と合流する予定になってますから、 弓ヶ浜半島っていうんですけれども海岸線沿いをドライブしながらふるさとの風景じっくり楽しみたいなと思いますというわけでやってきましたここが実質的元祖牛骨ラーメンのお店まもななんです マスミさんは米子ゴと境港を結び国道431号線沿いに店を構えていて、一見すると民家のように見えるのが特徴です。半年以上かかってしまいましたが、やっと来ることができました。もうね、お腹ペコペコです。早速入って、本当の牛骨ラーメン食べに行きましょう。というわけで、マスミさんのラーメンをいただくわけなんですけれども、その前に、マスミさんの営業時間なんですが、朝11時から午後8時まで、毎週月曜日が定休日となっているようです。 はい、早速中に入ってみましょう案内されまして席に着きましてはいこれが真澄さんのメニューですこちら側が表側で裏側にはセットメニュー定食メニューもありますかなり充実してますね 早速登場。これがマスミさんで定番のラーメンです。一杯700円入店して席に着いてすぐ注文しまして、意外と早く出てきました。ではじっくりマスミさんの牛骨ラーメンをご覧ください。 牛骨ラーーメンといえば特徴的なののがこのスープちなみに真澄さんは昭和21年創業先代のご主人が満州で食べていたラーメンの味を記憶を頼りに試行錯誤を重ねと同時に鳥取県ではその頃から乳牛の飼育が盛んだったのでこの牛の骨を使ってスープを取ったのが牛骨ラーメンの始まりなのだそうです 早速いただいてみたいと思います牛骨ラーメンのスープはあっさりとしているのにコクがあるんですねなおかつ縮れていない中太の麺がそのスープを吸うことによってこれがまた最高の組み合わせで喉の奥へつるいと滑り落ちていく感じ プライベートの話になるのですが、この撮影をするときに僕の母、つまりバオシンママもいたんです。でも、バオシンママは昔っから脂っこいものが苦手で、牛骨ラーメンでさえあまり積極的には食べない人なんです。その母が美味しかった、今度はちゃんと食べてみたいと嬉しそうに話していたことが、マスミさんのラーメンを食べに行って印象に残っているエピソードだったりします。そんなわけで、とうとう、丼ごとスープを一気飲みしちゃいました。 そんなわけで、あっという間に完食いたしました。マスミさん、元祖牛骨ラーメンを堪能させていただきました。本当にありがとうございました。さて、今回の旅動画、楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。マスミさんで、元祖の牛骨ラーメン、いただくことができました。機会がありましたら、ぜひ、マスミさん、足運んでみてください。というわけで、最後まで、この動画、を見ていただいて、ありがとうございました。